こんにちはアブです今日はですねスマホを使った最高の読書術っていう話をしていきます皆さんスマホで読書してますか Kindle を使ったりだとか、えー、あるいは紙の本をまだ使ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、えー、今日の映像を見ていただいたらもうこれも紙卒業したいなと思うと思います それぐらい超おすすめできる僕が教えたくないなと思うくらいおすすめできる、えー、アプリの使い方をまとめていこうかなと思います、えー、スマホで実際にどういう風うに読んでるのかどう使ってるのかっていうのを実際のスマホの画面を見せながら紹介していきます、えー、僕がやってるのはもうたった一つ一つなんですけどなん だ, だと思いますか、えー、何だと思いますで実際何かというと、えー、本を読み上げてくれる設定を使っていますあ オーディオブックねって思った方もいらっしゃると思うんですけどもオーディオブックではなくて、えー、Kindle のアプリを、えー、iPhone だとか Android のスマホの設定で読み上げてくれる機能を使うことによって Kindle の本を読み上げ設定して、えー、オーディオブックにしてる読んでくれる朗読してくれる、えー、アプリに、えー、使うことを、えー、してます実際どういうふうにしてるかっていうと、えー、もうこんな感じです iPhone で、k i n d l e 今ちょっと iPhone 使ってるんですけども、iPhone で、k i n d l e を出して、k i n d l e を出した後に、そこから再生して。こんな感じですねこういった形で、音を聞いて、読書をしてるということです。これがめちゃくちゃ良くて、例えば、通勤の時間だとか、 えー、満員電車で乗ってる時とかで結構、ね、スマホをまあいじろうと思えばいじれるけど触れるけど人に見られたくないなとかっていうとこってありませんか本読みたいけどやっぱ満員電車なね立ってるからあまり集中できないなと思う方もいらっしゃると思いますなんでそういった時にこういった、えー、ノイズキャンセリングのイヤホンを使ってイヤホンを耳に当ててで本を聞くっていうことを、えー、おすすめしてますで他にも、えー、買い物に行ってる時とかに買い物中に音楽を聴 き, きながらとか 音楽の代わりに本を朗読してもらいながらっていうこともできますし僕の場合でいくとよく散歩をしてるんですけども散歩をしながらランニングをしながら本を聞くっていうことをしてますこれをするとすごい本を読む量が増えるんですよでしかも Kindle の場合なんで Kindle なんであのオーディオブックとは違って文字が見れるんですよねそういったところがめちゃくちゃ良くてこの Kindle の設定だとか iPhone のの読書術の方法をより詳ししく今日はお勧めしていきます、えー、ポイントが2つあります2つ。何がいいかっていうと、1つ 目, 1つ目がです、ね、もう読み上げ設定があるのですごく便利。もう先ほども言ったんですけど、満員電車、買い物だとか散歩でも使えるんですごい便利ですで。しかも小説なんかも読んでくれるので、この読み上げ設定でどんど ん, ど ん, どん読書量を増やすことができる。 えー、最近でいくと情報収集とかインプットって超大事だよねっていうふうに言われていますし、えー、読書ってすごいねあの脳にいいよとか、えー、知識を得てその知識を、えー、使って自分の人生を良くするっていうことを考えるとめちゃくちゃいいですよね。でプラスキンドンの場合って。あのー 文字も、ね、一緒に読めるのですごくいいのとあとはハイラインっていう機能があるのでその自分が読んであいいなと思ったところを黄色のラインで引くことができるんですよで黄色のラインで引いたところは目次のような形で後から検索することもできますし、えー、見直すこともできます なので、例えば僕がよく使っているのは、本を読んですごい面白い実験がありましたと。例えば A と B の人がいて、その人はこういう実験をしてとか。で、そういった実験の結果、こういうことが言えるので、例えば○○っていうような法則が使えますよっていう、ね、実験データだとかをしっかりハイラインしておきます。で、そのハイラインしたやつを本で、例えばね、ブログだとか YouTube だとか説明するときに引用した項目として使えると。 いう感じなんですよなんでこういったところで、えー、スマホで見て Kindle で読んでハイラインをしたところをまた引用に使えるっていうような形で、えー、転用できるというところがすごく便利なポイントになります一つ目は読み上げてくれるのですごく、えー、いいというところですね次、えー、二つ目なんですけれども、あの後半にこの動画の後半にこの 詳しい設定の仕方を、えー、まとめているので、よかったら、えー、最後まで見ていただければと思います。二つ目なんですけれども、二つ目は、Kindle の Unlimited と一緒に使えるということです。で、今ですね、Kindle があのキャンペーンをしてます。アプリでキャンペーンをして、いるどんなキャンペーンかというと、2ヶ月で199円で、 使えまますすよよってていうようなキャンンペーンをしてますこれすごく良くて、Kindler アナリミティって多分ね、聞いたこともある方とか、使ってる方もめちゃくちゃ多いとは思うんですけれども、あの本が読み放題になるセールなんですよ、サービスなんですよ。月額制で、えー、大体あの980円で、普通はあの値段かかってくるんですけれども、キャンペーン中なんで、今2ヶ月で199円。このキャンペーンが確か6月6日ぐらいに終わるよって話があるんで、えー、よかったら概要欄から、えー、下飛んでいただいて、えー 契約するののいいのかなとで、デメリットとしては、あの Kindle にアニメ i ッドなんですけど、何冊も読めるんですけれども、これあの、1回のダウンロードに10冊しかできません。まあ10冊もあれば結構多いですよね。10冊ダウンロードして、それを読んで、読み終わったら返却、返却して、また新しいデータをダウンロードできるっていうような仕組みになってます。なんであの 例えば2ヶ月間だけそのキャンペーンに入っていて2ヶ月間でも100冊ぐらいで読んで読破してあのオーディオブックで聞きながらっていうこともえ読書もすることができるので読書量がめちゃめちゃ増えますしプラス安く本をたくさん読めるっていうのがすごいメリットかなというところです読書術2つ目のポイントはえねキャンペーンを使ってすごく安く、えー、たくさん本を読めますよっていうところでした、えー、詳しいことは概要欄 からいいただければなと思いますここから実際に設定画面を見ながら設定していこうかなと思いますは。まず設定ボタンを押してください。一緒にやっていきましょう。設定ボタンを押して、で、そこから次にですね、この真ん中にあるアクセシビリティっていうボタンを押します。 アクセシビリティから読み上げコンテンツっていうのが上から6番目あたりにあるので読み上げコンテンツというのを押していただいてそこのあるこの画面の読み上げという部分をオンにしてくださいこうすることによって読み上げ設定が完了します でちなみに、Android の方なんですけれども、Android でも読み上げ設定を、えー、することができます。トークバックっていう機能があるんですけども、これがちょっとあの使いにくいなと僕は個人的に思ったので、えー、iPhone で僕は読んでます。えー、ちなみに iPhone と Android を両方持っててやってるんですけども、えー、やっぱり iPhone の方が、えー、これは読みやす い, ないや、読みやすい、聞きやすいなっていうのがありました。でまずこれが設定の第一段階です。 で次にこれを実際どういう風に起動させるかというと画面の表示内容を読み上げるには画面上部から下に指で2本でスクロールしていくんですよねこうこうするとできるんですけれどもこれがまあちょっと難しいんですよ一旦やってみましょう Kindle を開いてもらってこの Kindle のこのね画面の上縁部分からこういう風に2つやるとこういう風に。 なるんですよ。もうポイントは一番上の方から下にちょっと下げるだけでできます。ただ1本でやると別のロック画面が出てしまうので2本でやるっていうのがおすすめのポイントです。で、実際これをやるんですけれどもなかなか難しかったりするんですよね。なかなかね、散歩中に止まってしまってとか iPhone の場合画像、大きな画像がある時なんかはこ の, あの kindle が 自動で止まってくれるんですよ止まってしまった時だとか、例えば電話が入ってきた時とかは止まってしまうんで、そういった時にまたね、この2本でね、スクロールしないといけないんですよ。歩きながらスクロールってできないじゃないですか。なんで、これはあの難しいなというところで、僕はちょっとアレンジを加えまして、今この画面に載っている、この Kindle の読み上げアプリっていうのをあのシステムで作りました。これがあの iPhone にあるショートカットアプリを使って連動させて起動するようになってます。 ちょっっとやってみますねこの読み上げアプリを押すとこういうふうに数秒後に音読み上げ設定ができるように組んでますこれ超おすすめでわざわざ2本でスクロールしなくてもワンタッチでできるようなアプリの起動の仕方ができるというところですこれおすすめなんですけどもショートカットアプリ これですね。ショートカットのアプリを使って作っています。このショートカットのアプリは、レシピとして、設定として共有することができるので、僕の概要欄に共有の方法を載せてるんで、よかったらそれを見ていただいて、そこからショートカットアプリの使い方を見ていただいて、ダウンロードしてもらうのがいいのかなという感じです。また今後、ショートカットアプリの使い方、おすすめの設定なんかも結構ね、アップしていこうかなと思ってます。よかったら見てみてください。 登録していただければね、次の動画で見ていただけるかなと思います。これ、やっぱいいですよね。読み上げ設定できるしっていうのがえ僕のおすすめのポイントです。で、Kindle なんですけれども、実際、の Kindle の設定、えー、結構ね、面白いポイントがいくつかあります。例えば、文字を大きくすることもできます。これね、すごくよくて、例えば、うちのおばあちゃんとか、文字がちっちゃくてあの見えないっていうふうに言ってたんで、iPad を買ってあげて、あのこういった風に、 文字を大きくしててて見せああげるっていうののもありなのかなかところです。で他にもこのハイライト機能があったりだとかその他いろいろとねやりたいことができるのですごくいいのとプラス知りたいことを検索することもできますし例えばこういった時に知りたいことができたらこういうふうに「幸せって何?」みたいなところで「幸せ」って書かれてるところを全部検索してくれたりだとか。 これがすごく良くて、こういう風にいろいろとね、検索もできるし、文字も大きくできるし、知りたいこともわ、えー、かるというのがすごくいいところです。 で、プラス、僕がよくやってるのは、ショートカットアプリで読み上げをしながら、で、ちょっとね、知りたい時に止まって、ポーズして、実際に読んで、あ、なるほどなと思ってハイライトして、ハイライトしたものをコピペして、別のところ、例えば引用として利用したりだとか、こういった参考文献がありましたよというような形で論文なんかに使えると、小論文だとか、ライティングの案件にも使えるっていうのが、すごいおすすめのポイントになります。 今日は読み上げアプリがいかにすごいかおすすめのポイントをまとめていきました。まず一つ目、Kindle の読書術というところでまとめていったんですけども、読み上げアプリを使うことによって、読み上げ設定にすることによって、オーディオブックとして使えると。Kindle をオーディオブックとして使えるというのがポイントの一つ目。で、満員電車でも買い物中でも、例えば散歩をしながらでも音楽として音を聞きながら散歩できるよと。 本を読みながら、本を聞きながら散歩ができますよっていうのが、えー、ポイントの一つ目でした。えー、プラス、えー、もう一つ、二つ目のポイントは、Kindle Unlimited というのがありまして、えー、今2ヶ月で、えー、199円のキャンペーンをやってます、えー。本が読み放題になるサービスがあるので、そのサービスと一緒に使いこなすとすごく便利かなというところが二つ目。で、三つ目に、Kindle、えー、のいろいろな設定があるので、読み上げアプリ。 を、えー、ショートカットアプリと連動させて、一気に開けるような設定を組むこともできるよとか、あとは、えー、文字の検索をしたりだとか、ハイライトしたりだとか、あとは、えー、文字をコピペして、えー、論文とかライティングに使って、引用という形で出典を明記して使うこともできますよというところをお話ししていきました。いかがだったでしょうか皆さんも Kindle、Kindle、ね、これ見たらめちゃくちゃすごいってね、思うかもしれません。僕もね、最近見つけたというか、 結構やってて、いや、めっちゃ好きなんで、この読書術、すごいおすすめです。で、他にも僕は、あの、エヴァノートを使って、読書ノートを作ったりだとかして、読書ノートにまとめて、自分が読んだところを、えー、読み返したときに。 反復した時に復習できるように、えー、エヴァノートで読書ノートを作ったりだとかしてます。今後ね、こういった読書ノートの作り方だとか、スマホを使ったより面白い仕事だとか、情報収集の管理の方法についてまとめていきます。よかったらチャンネル登録していただいて、別の動画もお楽しみいただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。